朝顔のつるで作ったリースの土台に飾り付けをして作ったクリスマスリースです朝顔のつるがカラカラになる前にリースの土台を作っておきます土台は朝顔のつるでなくてもできます今回ご紹介する作品は千尋さんが私の YouTube を参考に作ったものです松ぼっくりはグルーガンで それ以外の飾りは木工用ボンドでつけています。お花紙で作ったポインセチや、お花紙を丸めて作ったカラーボールは2箇所についています。スノーフレークは白いお花紙で、すすわたりと同じようにして作っていますが、くしゃくしゃにせずそのままつけています。サンタクロースの体は、 巾着型ののハロウィン作作り方で作っています。クリスマスカラーだけでなく氷をイメージした青い飾り付けも素敵です秋の好みやドライフラワーを使った飾り付けもできますお好みの材料で工夫して素敵なリースを作って飾りましょう